はいどうも皆さんこんにちは n ですというところで今日はですね N アニメチャンネルさんが作った上限集結をねえ見ていきたいなと思うんですけどいやネタバレ含みますそしてねいやかなりねクオリティが高いみたいなんで皆さん是非最後までご覧くださいというところで見ていきましょうおお相当いいねおおこれは 中尾流星さんのね、漁港ですね。いや、いい、<笑>こっちのバージョンもいい。いね、めっちゃ再現の高やすごっ。やマジすごいな。心が踊った。え<笑>めっちゃ上手くないアフレコ。中尾さん、本物を使ってます。すげえ。 おーめっちゃいい本いやこんな感じだったねマジで映映画画再現いこんら、まじではあります。ん 泣き目もね。あら、上限の位置はどこだ井上貴子さんまさか、やられたわけじゃないだろうな。うん、<笑>ちょっと待ってえ、うまえドーマ俺心配はしてくれないのかいお、すげえ。<笑>え俺はみんなをすごく心配したんだ。す大切な仲間だからな。おお。誰もかけてほしミヤのマモルさんや、れは。よ、ドーマ殿。大切な仲間 いやいや、久しいな、ぎょっこ。それは新しい壺かい。綺麗だね。いや、ここ好きだったな。まじ、映画の時、マジここ好きだわ。俺の部屋に。お、まあいい。あれは。首をいけるものではない。うん、いや、中尾流星さんのぎょっこがいい。またいい、こっちが。実はいいかもしれない。今度、うちに遊びにおいで。いや、まあ、公式もいいんですけどね。腕をどかせ。<笑>おお。 このシーンは、ね、ははいはい、はい、うん、いや こ, このシーンよかったわ、いいマジで。国志望どうなるか国志坊のシーンは。おー私はここおーこんな、こんな感じだったわ。<笑>ただ、まあ本物の方がね、公式の方が も, うもちろん無限上へえぐいんですけど、無限上が。 ジョロケンのスのンがかけた。のうおれししのだたまけだ。それとも貴様の目玉だと必 要, ない必要ない牛太郎はまけだ。 が足でまといなた初めからギュータローがたたかっていれば勝てい、そんな感じで、俺の方が無い<笑>いやこのシーン好きだわの も, くものね、上下逆さなんですよね。いや、またね、アニメ放送しますけど。 楽しみですわ。この前めっちゃよかったね。になったがあったし う, うーん。これね、原作読んだ方なら。 分かると思うんですけどね、いろいろありますよね。ここ好きだったわ、映画の時のギョッコ。国志望よかったわ、オキアユさんとは。うわぁ、どう も, もめっちゃ再現とったわけ、ま。うわぁ これ本物やねえ中尾さん ?BGM すげえな。わあ、グロああ。え、ってかすごいめっちゃ再現度高ない。すごないなよ、みんな。見た方は分かると思うんですけど、マジであの結構公式に近い場面ありますね。 BGM もすごいですね。私の頭にお好きだな。よく可愛いよね。ちょっと。いいいいいいいで。永遠に変わいないこと。んいいい年いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいな。い確定していないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 映画見てきたからさ、完全になんか頭に。うわ、BGM すごい。うわぁ、もう一回見たい。うん。のうわぁ、BGM すごいんだけど、<笑>誰が作ったのすごいのないうわぁ、そうだ。 わあ、すげえわー。そこない。そこが。わわわわ。これパート2あるんだ。なるほどね。よっこだな。情報とは何のことだ。俺も一緒に行きたい。たね、教えてくれないか。ここ好きだわー。それは。この通りだ。だ<笑><笑><笑>ここね。<笑>はいはいはいはい。あ、じゃ、なんだこれ。うせろ。 ブン様がお前に何かか命じたか赤坂ちょっとさ、ここさ、言わせてくださいよ、ここね、マジで映画館すごかったっすよね。赤坂ぶん殴ってさ、その後に国死望の刀、シュンみたいな、あの一瞬の動きが UFO さんの戦闘シーンをね、もう表してましたね。はい、ということで見ていきましょう。おうわっ、<笑>かっけえ。 <笑>やいやいや隠し棒だなこれは何も気にしないしなお前のために言っているのではわすごいななんかまじで再現度高いっ、ね、いては従属関係にひびが入ることを憂いているそのまんまだわあーなるほど、ね、<笑> こ, こ, こ, こ, ここ好きだわここ好きここ好きだわ気に食わぬのならば 入れ替わりの決戦を申し込んだのいよく な,、ね、ないよくないよしなしだよこないよくないよくないよくないよくないよくないよくないよくないてくないよくないよくのいよく出世しくのだから彼も内心ないよくなある<笑>分かってやってくない<笑>よくなはよくな避よなかったないよくしたよた<笑>、ね、ううくないよくないうくいうくないよくないくないてくいくものだね 上に立つものも下のものもそう。目くじら立てず入れたら。赤<笑>おお、これいいこ。ね。ここよ。分かったか。ここなんすよね。分かった。貯めて貯めて。俺は必ずお前を殺す。<笑><笑>これさ、ちょっと言っていいですか。あの、なんで上限の鬼同士でさ、あの殺し合いが始まるの。 そして赤さお前を殺すってなんだ<笑>おかしいだろう人間人間と戦いなさいなんか設定がここだけおかしいだからちょっと笑っちゃった映画館で<音楽>うわこれで終わりだっけあままだあった わ, ーーわかっけまた1話でね見ましょうねマジで再現度高い考えすげ ここまでやってくれるんですか どうぞその、信者の方のお見えですああ、本当かい？待、ま、たせてそばらんの、ね、じゃあちょっとこれをかぶ う, かうわーかっけえどうぞどうぞ入ってもらう。うわーすごいこっちの方が演出がすごいわうわーマジいやちょっとマジっすか皆さんいやマジクオリティめちゃ高ない で、そしてね最後のドーマンとこもねいや公式のあれ良かったよねどうぞどうぞお入りくださいつっていや良かったっすねでこっから先の展開もまたいいんですようーんアニメ第1話はねさあというところでね、えー、また一緒に皆さんで第1話見ていきましょうというところで、えー、皆さんまた次回のとこでお会いしましょうバイ